な、新食品新食品新食 品, 新食品めっちゃ花粉飛んでるやん鼻外して洗いたいよーもう悩まなくても大丈夫ー鼻うがい鼻のは完全メシもうあれこれ食べなくていい事実管理栄養士が注目33種類の栄養素が取れちゃう3大栄養素もパーフェクトバランスまさに美味しさと栄養の完全バランスほんまスッキリ花粉に鼻うがい鼻のシャワー愛用者増えてます増えてます というかまだ鼻の荒れ抜くばっかりいるんですね。